今、ありがとうございます顔、うん、な謎の顔とか顔で美化成人の後ろの方にいたんですけど<笑>、うん、あ帰っちゃいました、うん、まん 帰, っう帰っちゃいます帰 あ, ありがとうございました、うん、皆さん、今ちょっと息が上がってでご挨拶ちゃんとできないんですけども今、アンコールの声があったんですがありませ ん, すみません あ, ありません<笑><笑>すいませ ん, んあの、この辺一体はシンジさんの一声で見に、ね、来ます。<笑>ごめんね<笑>ありがとう 嘘, 嘘だからね<笑>、はい いいやいや、代表の思う皆さん、踊り足りないもういいって<笑><笑>すいい、すいません、ちょっとぐだぐだで終わってしまいますけれども、皆さん、本来これはあの、季節感、山直東山の季節感の創業祭でございます、うん、私たちは天ぷよさこいでございます、うん、こんだけあの私たちだけ盛り上がって申し訳ございません。うん あの面白申しししありません。ささい。しさい。くくだ楽しかったです。うん、本当に後ろそこ、久美子さんに恐れ多くも久美子さんに絡んでる葵。 前にいて<笑>だんかでよさこいすいませんよさこいソーラー皆さんで盛り上げていただいて本当にありがとうございました。それでは皆さん 感謝を込めて、ご挨拶を行きたいと思います。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、これにて、一切の演舞を終わらせていただきま す,、うんすねあまま。ありがとうございました。えー、えー、共産党。